「皆様まもなく淡路方面へ向かう電車が到着します」危険ですので、すの ただいま到着の電車は特急大阪梅田行きです停車駅は茨城市淡路十三です次は、茨城市に